今回はウォーキング50分をたったの1分で同じ効果が得られるウッドやじろべえを紹介していきますいろんなやじろべえがあるんですけども今回少し難しいバージョンになるので過去にいろんなやじろべえやったよって方はぜひチャレンジしてみてくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、ウッドヤジロベエというのを紹介していきます。このヤジロベ、いわゆる片足立ちでバランス取るだけなんですけども、これがめちゃくちゃ効果的なんです。なぜかというと、片足立ちになることによって、 3倍ののの負荷がかかるので下半身の強化になるなぜ3倍って思ったかもしれませんが、両足から片足になるだけ2倍じゃないのって思うかもしれません。ですが、片足になることでバランスが崩れるので、そこをバランス取るためにさらに負荷が加わるので3倍と言われてます。そして片足立ちになることによって、股関節が緩むので骨盤矯正になります。足の筋力を鍛えられることによって、基礎代謝のアップ、脂肪燃焼効果が上がって痩せやすくなります。足をついてバランスを取ることによって、 を使いますので、足の冷えやむくみ改善にもつながります。各足たったの1分だけです。歩く時間ないよ。たくさん歩くより効果的な方がいいよって方は一緒にやってみましょう。それではウッドヤジロベ紹介していきます。ウッドヤジロベというと。 簡単に言うと、ヨガの木のポーズの由来なんですけども、実はこれって、体がこっちに動いてしまうので、足の裏の重心が外側にかかってしまって、元々立ってても外側に重心かけてしまうよって方には、あまり効果的じゃないんです。そこで今回は、 片足になるだけではなくて、さらに弱い中殿筋と小殿筋を鍛えることによって、しっかり下半身が強化されて、痩せやすい体が作れます。どうするかというと、軸足はつま先を開きます。足は木のポーズのようにつけずに上げときます。で、できれば、この足を横に 動かしてください。つま先開いて足を開くことによって、股関節が外旋されて、弱い中殿筋、小殿筋、大殿筋、ももの前、後ろをしっかり鍛えることができます。そして、上げてる足、ももを上げるときに大体直筋を使ってます。ここは足が筋肉質で太くなりやすいよって方には、鍛えてほしい部位です。上げてる足も効果的に鍛えられてます。これをこういう感じで、 バランスとってくださいバランス崩れたら足をつくだけではなくバランス崩れたら思考を踏んで帰りますあやばいってなったらしゃがみますで立つ1分頑張ってみましょうそれでは行きますスタート軸足はつま先を開いてできれば腿 も, もを水平にして横に振ってくださいもし足だるくなったら少し下げてもいいです おっとっとっとバランスがいる気をつけてくださいもしね動きに慣れてくると手は振らずに足だけこれさらにつらいですこういう感じで難しい人は上半身を振りながらバランス取ってくださいあー結構足の裏がきつい反対の足はね 少し曲げこれがねまたね 反対足にした瞬間一気にバランスがね取れにくくなりますよね結構 き, きついですよこれはおっとああ今もうね、うん、さっきあった足の裏がジンジンしてるわこっちはまずいっていうか腰が痛いやばい腰痛腰痛発症痛い痛い痛いっおっ バランス崩れたら四股ですよ少しですねよっしゃああいや本当にねこれ結構きつい皆さんどうですか結構きついマジああ太ももとお尻効いてるふくらはぎも効いてるよしオッケー。ああ ダリーゴキブリ体操ゴキブリ体操お疲れさまでしたどうでしたかウッドヤジロベ足を動かすことにで結構難しかったと思いますやってみてねいろんなヤジロベやってそれに比べると楽だったよとかきつかったよとかよかったらグッドボタンとコメントで教えてください各種 s n もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました<笑>